go try どうもよけんですさあ今回ですねご紹介する単車はこちらになりますはい GN80 の家でございます僕ですね GN の125持ってるんですけど GN125 ですね4サイクルになるんですよでこちらですねちょっと見てもらったら分かる通り、エンジンのフィンがですね2サイクルなんですよねはいで GN80 って2サイクルって初めて知りましたでこの星キャスいいですねこの星キャス メーター見てもらっていいですか、うん、メーターめちゃくちゃ渋くないですかこの旧型メーターいいっすねー、ほんと、かっこいい八十 c c で、このタンクキャップですねもうこれ、キーキーないんで、開きます、普通にガソリン盗み放題ですうこういうとこもほんと渋い ウィンカーかなーウィンカーもこのねでっかいこの近くのねウィンカー渋いヘッドライトもね、いいっすね8 0、うん、いいですねおな、おなさんこれリッターどのくらいいくんですか35から 40, から40結構行きますね、これ<笑>いいわ、この感じアクセルもなかなかこの重い感じがいいっすね クラッチも激過度です<笑><笑>いいなてますちょっといいた方がいいですか<笑> ね、楽しいことならゆらい夢見ることいいよしこれどのくらい乗られてるんですかもええまえっ年うしたの ?2 年3年ぐらいです か, 3年ぐらいですか す ご, すごいですね形、うん、式で何年式になるんで す,、ね、ですか80年で頭ぐらいですよねそらくそらくそらくありがとうございま す, すいはい、今回はですね GM80E のご紹介でしたもスズキの名車ですね、こちらスズサイクルは今作られてないんでレアな一台となっておりますはい、動画最後までご覧いただきありがとうございますぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします では次回の動画でお会いしましょうアリアリアリアリアリメデルで